皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年1月14日、サポート仲間を出すのを忘れていたわけではありません。サポート仲間の雇用期間が切れていただけです。雇い直すのがちょっとだけ面倒になる日もあるということです。そんな時でも、バトルマスターなら一人で倒せるんじゃないかと実験したくなっただけのことです。今となっては余裕なのです。ただし、オーブが出なかったのでもう一回です。 そして2回目ですがさすがにシグモのトゲはやばいです今回は怒り状態ではなかったので助かりましたただこの後の展開によってはやばいです次の攻撃がいてつく波動だったので助かりましたやはり余裕なのです今日のフェスタインフェルノフィーバーは癒しの対面メイブでした